ひとはこ図書館こんにちはひとはこ図書館ができるまで皆さんをご案内するひとちゃんですはこちゃんですよろしくね必要なものを確認しましょう 図書館から配られたものとおうちで用意するものです。 テーマが決まったら町図書館へ行って本を選ぼうね。わからないことがあったら図書館の人に聞くと教えてくれるよ。どんどん聞いてね。皆さん一箱図書館の中に入れる本をテーマを決めて借りてきたかな。そのテーマに合ったポップを作るよ。え、ポップって何？ 読んでみて面白かった本をみんなに紹介するための宣伝だよ本屋さんに行くとはあるよねこんな感じあ、この本面白そう読んでみたいなそう、皆さんはテーマを決めたからそのテーマでポップを作ろうねわあ、楽しそう 私はお菓子の本も集めたよ。好きな言葉やいいなって思った文章を抜き出してみようね。食べたいな。美味しそう。みんなにあげたいな。ねえ、ね。よし決めた。 私のキャッチコピーはこれだじゃあ画用紙に書いていこうまずは紙を縦にするか横にするかよし横にするよ。 キャッチコピーと絵何から書けばいいんだろう？どちらでもいいんだよ。キャッチコピーを大きく描いてもいいし。絵を描いてもいいし、これは皆さんのセンスの見せ所。 出来上がったものは一箱図書館を作ったときに本と一緒に飾ろうね。うーん、なかなかいいのができたよ。これならみんなに読みたいって思ってもらえるよ。本箱に使う木材は。 私たちが住んでいる南信州で育った木森林認証材って言うんだよ詳しいことは当日の本箱作りに教わるから楽しみにしていてねさあみんなも書いてみよう